リ琶コ黒クロカン2023事務局は27日大会概要などを発表し15日の全国都道府県大抗女子駅伝で17人抜きの改装を見せたドルーリー・シュエリ、シエリ、岡山津山鶴山中3年が全国中学生クロスカントリー大会2月5日、市が3年2キロにエントリーした。 ドルーリーは都道府県駅伝の中学に3年が出場する3区3キロに出走。38位でタスキを受けると17人抜きの改装を披露した。この時の記録の9分2秒は高松持無線日、当時区名女学院中らの区間記録9分10秒を更新する区間新だった。放置新聞社。 コロナだの物価高だの閉塞感漂う今のこの時代、玄関がさらに気持ちを萎縮させる中、久々に明るい話題に心温まる。記録ももちろんだけど、彼女のニュースは日本中を明るくしてるよ。コーチ不在のセルフコントロールだけでもここまでできたことは、スポーツに限らず様々な環境に負けそうになっている多くの人たちにも勇気と希望をもたらしたんじゃないかな。 ありがとう。そして頑張れ。地上波で放送があるのでしょうかまた、あさっての岡山県市町村大公駅伝大会にもエントリーしているようだけど、明日にならないと出るか出ないかわからんのだな出るのなら見に行くのだが、早く高校を決めてください。高校が強くて大学がないところ、大学は名城大学で決まり、冷えるから故障せずに走ってもらいたいね。 これからいつも期待されるけど無理せずに走ってもらいたい。フォームが綺麗。短距離も普通に速そう。注目注目みたい。でもまだ中学生だから騒がず影からそっと期待してます。頑張ってね。期待してるよ。一眼レフを持ったおじいさんが増えそう。かわいそうになってきた。 何があって、わずか15歳にして才能が認知されもはや普通の中高生とは扱われない。ここからは、怪我などで左折して世間から速報を向かれるまで延々と追われる。いい意味での不条理を言えば、さすがにハーフなだけあって、スポーツ女子の中で分けてもルックスが群を抜いてよい。また、年の割に大人びており、望むと望まざるとにかかわらず、才能と美貌を両有してしまった。 周りの同い年の女の子のすることもできなくなり、遊びも当然難しくなるだろう。純潔な日本人ではないから、何か面倒があれば、海外にささっと移住でもしちゃいそうな一面もあるだろうが、少なくとも生まれ育った日本において世間の扱いは、もうこれまでのような普通の平穏な生活ではない。芸能芸術、スポーツは特にそれが顕著だ。まあ頑張ってくだされや。 成績はオール 5? で趣味は絵画でコンクールにも入選してマラソンは全国でなお轟かせる習慣慎重にこの子の記事あったけど女版ゴルゴ1 3いえいえその遺伝子を持つ娘ファネットゴペールやん顔立ちも似ているのがびっくりする W。